カップルに行っていただきたい婚約温泉ベスト3の第1位の発表です第1位は、うんー編集さんだお疲れ様です動画素材って今ストックありますか今ストックないね というか撮影してますか？撮影はだって温泉行かないのもできないよね。ないです。えーというか自粛で温泉いけないです。残心 い, いやおきましたよ。なるほど。逃げてなんか撮りましょう。 僕, は生活が僕も生活がかかってるんでお仕事ないって弱いです温泉はなくてもお風呂はあるでしょうがお風呂はあるけどお風呂で撮影ゲーム実況で忙しいんでゲーム実況で忙しいのと動物の森で。 動物の森で、温泉宿作ってるので、無理ですはい、無理です。あ私とりあえず豆腐の森屋、温泉宿が全然出来上がらなくて、これが一番ね、困ってんだよね。 では自粛が解除され時たときに期待カップルで巡る紺浴温泉ランキングトップ3とかどうでしょうかお風呂で撮ってくださいね承知しました承知しましたなんかちょっと はい、あ、顔文字ないかな。あ、あれにしよう。タイガですね。しよう。承知しました。タイガ。です。ね。タイガはどっちのセリフ。 お風呂での夏で始めます、はい、今はです、ね、編集さんも含めて、えー、一緒にやらさせていただいております支えていただいてますので編集さんの生活もかかっているということで私がとにかく動画を撮っていかないといけないのでこれからいろいろお風呂の中で撮っていけたらと思いますということでですね お家で過ごしてると思うんですけど自粛から出たら行ってほしい温泉を紹介していこうと思いますその中でもぜひカップルに行っていただきたい婚約温泉を紹介したいと思いますこれがですね実は結構聞かれるんですよそうですね年間で250頭ぐらい入ってるんですけどもその私が今まで行った中で本当によかった本当にカップルに行っていただきたいここ最高だよっていう婚約温泉を紹介していこうと思いますでは名付けて カップルで行ってもらいたい婚約温泉ベスト 3! 発表ですカップルで行ってもらいたい婚約温泉第3話吹き上げ温泉、法音格さんです。はい、こちらの法音格さんは、あの、温泉宿の中に自然にできた滝の温泉があるんですね。なので、その滝の温泉に入っていただきたい。果敢にチャレンジしていただきたいと思います。ちょっとね、アドベンチャー的な感じな要素もあるので、 中も深ままるんじゃないいかと思いま す, でです、ね、その滝はですねその上に流れる無数の、えー、源泉が集まってきてる混合泉、ね、ででお湯の温度も真、えー、冬じゃなければちょうどいい温度で入れると思いますのでぜひチャレンジしていってくださいでは動画を見てくださいどうぞ こちらで北温泉さんはいやとにかくあの、まあ、名湯でも有名なんですが面白い面白いというかプールがあったりとかすごい温泉の温泉プールで も, ものすごい有料の温泉のプールがあるんですよだからそこの温泉プールで水着を着て一緒に遊んだりですとかあと大きな天狗がバンってこう壁に大きな天狗が見て くれてるるるよよううなな気がすす天狗のお風呂もあるんですけどその分も混浴で一緒に入ることができますなのでいろいろ混浴で楽しむことができる北本線さんすごいおすすめですということで動画にいってらっしゃい、はい、ということで天狗天狗の指すごい大きな天狗<笑> す, ごーいあーすごいあすごい見て<笑>鼻がね大きい 身長ぐらい、身長ぐらい。本当だ。ちょうど百六十三。暖<笑>かい？全然暖かくな い, <笑> い, い, い。冷たい、冷たい。<笑>本当だ。ここが一番暖かい。<笑><笑>飛んだ飛んだ。全部飛んだ。全部飛んだ。さあ、全部。泳げない泳げない泳げない。こちら体張ってる感じちょっとすごい見てほしいちょっと。<笑><笑> 前に実はちょっと見ていただきたいんですけど今日私このお湯がちょっと濁ってるの分かりますかねこれはですね実はちょっともう使いすぎてボロボロなんですけどじゃあ見えるかな玉川温泉さんの湯の花ですね私これ一番好きなあの何ですか湯の花なんですよこの玉川温泉っていうのは実はがんにすごく 聞くと言われてる、ちょっとした有名な温泉さんなんですけど私はまだ実は玉川温泉に行けてないんですねですごくすごく行きたい行きたいって気持ちが強いから<笑>もうそれとにかくこの湯の葉の死ぬほど型<笑>死ぬほど買いましたでこれもとにかく私はマジで毎日こればっか入ってるぐらいこれがおすすめですでですね結構もう の瞬間にですね、あの温泉の香りがすごいするんですけどであの袋に入ってるので袋をただ入れるだけだとなかなかこう中に出てこないのでギュギュギュってこう袋を、えー、何ですかねこう<笑>絞り込む 何, ですか何ていうのあれこうやってくださいュギュとね、はい、やって中身全部あの出してもらうとこれぐらいの濁り湯ができます 本当にね今もすっごい汗かいてきたんですけどもう一瞬で汗かくぐらいあの良くてですねで腰痛も私がすごい持ってるんですけど腰痛持ちなんですが腰痛の時は特に入ってますなので腰痛肩こりある人はいいんじゃないかなと思いますはいいつかね絶対ね本物に使ってやろうと思ってるんでいけない私みたいにいけない方とか行ってすごい好きだよって方はぜひこのたまたま温泉卵っていうのか使ってみてください本当おすすめこれは 宣伝するためにあれしてるわけじゃないですかねただんと純粋に自分が好きで宣伝してるだけですはい入ってくださいさてということで気になりますよね皆さん私がおすすめするカップルに行っていただきたい婚約温泉ベスト3の第1位なんです 亜麦荘さんはですねお宿からちょっと歩いて山道下るとその亜麦荘さんの紅葉温泉がたくさんあるところに出るんですけど滝が目の前で流れてる場合にあ入れる浴槽がいくつかあったりあと洞窟のお風呂があったりですねまあここもアドベンチャー要素もすごく高いんですが何ですかねきれいだし。 めちゃくちゃ施設自体も綺麗、お湯自体も綺麗だし、で、ここも私が行った時には使わなかったんですけど、プールがあるっぽいんですよね。なので、あの、そういういろんな温泉を、婚約でいろいろ入って楽しむってことができるっていう意味でもおすすめだし、えっと、またですね、あの、いろんなメディアさんとかもやっぱ紹介してるぐらい、本当におすすめ度が高いお宿さんです。ということで、ちょっと私の動画を見てきてください。いってらっしゃい の横に洞窟の湯。 なって思ってたんだけど、き希望ではなかったです ね, んね。でも、えー、でもでも怖、ねうん、い。すごいけど。私たちはで見てた最後のうち<笑>の太<笑><笑><笑>はい、ということでどうでしたでしょうか。私がおすすめしたい、えー、カップルで行っていただきたいこの旅温泉ベスト3でした。ちょっとね、私マイ 集まる動物の森のゲーム実況を毎日朝までしてるんで声が今ガッサガサなんですけどそれはもう気に入ってくださいよかったらですねそちらの方ゲーム実況チャンネルの方も解説しておりますのでそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いしますそしてこれからの方も自粛中ですがお風呂の中とかいろいろお風呂でやれる面白いことを紹介していけたらなと思ってますのでチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますではまた皆さんすぐお会いしましょう編集さんこれでいかがでしょうかっていう